きます。正解発表です。うん、正解。え、ちょっと待って。ありがとうございます。なんでえ皆さん本当お優しいですね。まさかこんなに乗っかっ て, っていただけると思ってなくて、えちょっとありがとうございます。記念撮影していいですか？<笑><笑>こっちか。えありがとうございます。エリア生見ていきましょう。